でえーとまあ、ここからが、まあ、今日 の, あの授業の本題に入るわけですけれどもと、まあ、ここでその、まあ、ユークリッド五条法の定理を述べておきますとテキストではあの、まあ、定理 4.15 というふうに書かれておりますけれどもあのこの授業ではその若干拡張した内容を扱いますので注意してくださいで、えー、とまずその定理の設定なんですが まあ、A と B を整数としましてで、まあ、B A が B 以上であると。で AB も A, と A と B はともに皮膚であるとします。でこの時に、えーとまあ、これまでの授業でありました乗用付きの割り算を使ってそのある皮膚の値ラムダに対してこの R1 から R ラムダ R ラムダプラス1とそれから Q1 から Q ラムダという値を次のように 定めます次においてはこのスライドの通りですね。で、えー、まず上から見ていきますと順番に見ていきますと、まあ、R0 は A としましてそれから R1 は B とします。で、えー、と今度次 R2 は R0 を R1 で割った乗与 R3 は R1 を R2 で割った乗与というふうにどんどん決めていきます。 まあ、それに伴って小の方は919293というふうにこう決めていくわけです。で、最後、どういう段階で終わるかというと、この、r のラムダマイナス1が、その r のラムダで割り切れたときですね、割り切れたときにこのえと列を終えるということにしまして、そ の, 時のときの、えっと、ラムダ、 超を、Q、のラムダというふうふに置きますそれから、あと、いくつか特別な、このときですね、もし B が0に等しい場合というのもありますけれども、B が0に等しい場合は、ラムダは0になりますし、あと B が0でなければ、ラムダは正の値を取ることになっております。で、定理の主張は、このとき以下が成り立つということで、 まず最初の主張 A は、これは多くの人が知っていると思いますけれども、この R のラムダですね、この乗与の最後の弦というのが、A と B の最大公約詞に等しくなるというもの で, で、もう一つの性質は、この最初の性質よりも若干知られる知名度は低いかもしれませんが、ラムダの見積もりに関する性質で、B が正であれば、ラムダはこういう値で、 抑えられる と,、えー、とログファイ分のログ B プラス1という値で抑えることができます。で、えー、このファイというのが、えー、と2分の1プラスルート5という値なんですけれども、これはどういう値かというと、あの皆さんに配っている資料にはすでに出ていますけれども、実は黄金比なんですね。で、えー、と一応あの近似値、その近似値はだいたい 1.6 人ぐらいであるというふうにしております。あと えっと、このファイはですねあの二次方程式ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0の根であるということも注意しておきます。ということでその実はそのユークリットの誤助法についてはユークリットの誤助法で生成されるその 常, 用列常用の列ですねこれをまあしばしば常用列と言いますけれども常用列の長さに関する性質も併せ持っているということに注意してください。 でその証明を見ていきます。まず、この性質 A の方は、これはよく知られた性質でありますし、皆さんもこれまでにも学んだ機会があるかと思いますので、この授業では省略しますので、各自で確認しておいてください。でこの授業では、先ほどのもう一つの性質 B の方の証明を紹介します。でえまず、ここの証明では B は正であるというふうに仮定します。 でこの時、ラムダは正であるということはわかるんですけれども、えっと、それで、このラムダに関する機能法を使って示します。でまず、ラムダが1の時はあの明らかですので、これはあの各自で確認しておいてください。で、えっと、今、ここからの説明では、ラムダが1よりも大きな数であるとします。で、この時、これから我々が示すことは、まあ、i が0からラムダマイナス1に対して、 この乗用ですね、R のラムダマイナス i という乗用が先ほどのファイ、黄金比のファイの i 乗以上であるということを示します。で、なぜこれを示せばその定理の主張が示せるかというのをこれから説明します。まず最初にその i にですね、そのラムダマイナス1を代入したときには、 えー、とこの R1 っていうのはちょうどこのユークリットご助法の定義から B に等しいんですけれどもあのこの B というのはうんと、まあ、ファイの、えー、とラムダマイナス1により以上になるわけですねだからあこれが成り立つこれが成り立つと仮定すれば、まあ、これが成り立つというわけですでここでこ の, 投資この式のですねその こ の, 不等式ですね、この不等式の両辺の対数をとります と,、えー、とまあログ B っていうのがラムダマイナス 1× ログファイ以上であるということが言えるんですがそれからですねそのラムダマイナス1がログファイ分のログ B で抑えられることが導かれてでさらにこの1を移行することでラムダがログファイ分のログ B プラス1で抑えられるということが言えます。 ということですので、先ほどのこのスターの式ですね。このスターの式が成り立つことを、うんと、まあ、i に関する機能法で示します。で、えっ、ー、と、まず、その、i が0のときなんですが、えっ、ー、と、まず i が0のときは、まあ、r のラムダが、まあ、えっと、1以上なんですけれども、これはちょうど、あの、ファイの0乗に等しいことがわかります。 でえー、と次に i が1の時はあの r のラムダマイナス1ですね。でこれはうんと、まあ、常用で言うと r のラムダよりも1段階前の常用ですのでそうする と, と r のラムダプラス1以上であるということが言えています。で r のラムダプラス1はあの2以上ですの で, でこれはあの2というのは先ほど の, あの黄金比の数以上で。 よりは大きいですから、この r のラムダマイナス1がこの φ の1乗以上であるという不等式が示されます。で、次がそのキノコのステップなんですけれども、今度はその r が、i がですね、i が2からラムダマイナス1のときに、この黄金比 φ が満たす方程式 φ2 乗イコール φ プラス1を用いますと、 こういう形で評価することができます。えっと、R のラムダマイナス i というのは、その定義からですね、えっと、この Q、そのステップ、1ステップ、2ステップ前のその Q と R を使って、まあ、こういう形でこう定義することができるんですが、そうするとここからですね、その、この、 ラムダマイナス I 番目の R というのがラムダマイナス I マイナス1番目の R とそれからラムダマイナス I マイナス2番目の R とい う, こうあの2つ手前のステップ の, その R 乗与でこう下から押さえることができます。でそこでその下から押さえている乗与に関してまあ木の方の仮定を用いますと これがファイの i-1 乗とファイの i-2 乗の和で下から押さえることができまして今度はここの部分をこうグやグやグやっとまとめていきますと実はこれがちょうどファイの i 乗になるとこの右辺がですねこの不等式の右辺がファイの i 乗になるということでこの不等式 もともと示すべき不等式が示せるということに示されたということになります。それからあとあの、まあ、以上がそのこの定理の証明ですけれどもあの微行としましてあのまあ K をタイとするときに形状の一のの変数多項式間はですねユーグリッド関数をその まあ、df っていう関数なんですが、これを f の次数として定めますと、これはユークリット正域になります。そして、ユークリットの誤助法が、整数感と同様になりやすということに注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。でそこで、一応、あのまあ、これまで知っている人も多いかと思いますが、あのこのユークリットの誤助法ですね。うんえー 一応、ディーユークリダンアルゴリズムということで、まあ、EA というふうにこう頭文字とりましたけれども、ユークリと語除法のアルゴリズムをここに示します。でまあ、入力はあの R の原 F と G。それから、えー、と出力はあーと F と G の GCDD を出力するというものです。で、えー、と一応最初のとこ、ステップやりますように、この 最初のステップではあの R0 に F を代入して R1 に G を代入してあとインデックス i に1を代入しております で, でステップ2では、えー、と Ri がまあ0でなければあの次のループを実行しなさいっていうんですけれども初期段階ではこの i に1が代入されていますからここではまず R の1が0かどうか調べるわけですねで、えー、と一応 R の1が0でなければ というのはここでは g が0でなければ、えー、とここにありますように r の i-1 を r で割って、まあ、その小を qi、乗用を ri プラス1にしなさいと。で、i を、インデックス i に1を加えて、またこのループを実行しなさいということになるわけです。で、えー、とこれでどんどんどんどんその乗用を取っていって、乗、ま、用、あ、ri があの0に等しくなるまでこのループが続きます。でもし アア Ri で Ri が0になったならばその時にこの F と G の GCD は R r の i-1 ですのでステップ3でこれを出力して、えーとまあ、アルゴリズムを終えると実行を終えるということになります。ここまででいいでしょうか